命前例をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたしますため一方サンジた達は一足先にゾウに到着しすぐに異変に気付くゾウはカイドウの部下カンガイのジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だったサンジた達はゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い深く感謝される 数日後ルフィたちも到着し再会を果たすがそこにサンジの姿はなかったサンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったというサンジがビッグマムの娘と結婚なんだその勝手な話サンジは俺たちの仲間だ憤慨するルフィたち そこに遅れてきた金右衛門は今まで話さずにいた和の国にまつわる多くの事実を伝える桃之助は本当は和の国の大大名光月おでんの息子である金右衛門は桃の光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったことその死の間際和の国を開国せよと 言い残したこと拙者カイドウを倒したいルフィ拙者と一緒に戦ってほしいですおじゃるよく分かったテイクモン同盟だここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれるルフィナミチョッパーブルックは サンジを連れ戻すため像から出航しビッグマムの収めるトットランドを目指すしかしそこには意外な人物が乗船していたうわぁスッこの街全部おかしいで いついてきちゃったガルチュー一度冒険に出てみたかったの海ってワンダーランドお願い何でもするから連れてって戦闘力はある方だからきっと役に立てるよここまで来ちゃったんなら仕方ないわ一緒にサンジくんを連れ戻しに行きましょう フンいまいましい名だ<笑>何よあんたたちってそのグルマユもしかして三時君のご明察私はレイジュ三時の姉よこっちは弟のヨンジ わおかわいこさーん兄弟そっくりだなあサンジの姉ちゃんサンジがどこにいるか知らねえか<笑>それを知ってどうするまさか奪い返すつもりかそうはいかねえあいつは今や役に立つ存在なんだ役に立つって あん た, たち家族なんでしょまあそうは熱くなるな今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだお互いに慎重に行こうあなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ弟が今までお世話になったわね一味の皆さん では、幸運をなんだあいつら、勝手なこと言いがってそれより、さっさとサンジを探さねえとおい、サンジあ、あの、もしかしてあなたたち、サンジさんのお前、誰だ私は、プリン サンジさんの婚約者よ、えー、お前がサンジさんに会いたいならホールケーキアイランドの誘惑の森に向かっていいのそんなこと教えてビッグマムから罰を受けない実の娘よ心配しないでそれに言われたのよ サンジさんに君と結婚したいけどそれはできないんだ俺は仲間たちのもとへ帰りたいってだから私あなたたちから彼は奪えないななんていい子なんでしょうルフィさん私独自にビッグマムの動向を探ってみます 皆さんはサンジさんと合流してくださいありがとう、プリン、ブルック待ってろよ、サンジいくぞ、誘惑の森行くぞ、みんなも増えるなこっち、538! いくよ 不许不许 三こ治こ君あ みらみらの身の力ママの命令だ合わせない 開いたり閉じたりするのか面白い。ここは誘惑の森。存分に楽しんでいくんだね。 Yes, sir! さすがにうちにたてつくだけはあるね。 が、si、やない負けねけどユは、私が倒すレッドホーい。<sabe hipers> いくら倒してもキリだねえこの中に本物を交じってるのかしらだった探すしかないわねさっさとかかってこい<笑>バレちまったからまだ逃がさないよ に森を抜けられると思うんじゃないよよしここを抜ければ出口だやった森を抜けたぞちょっと待ってチョッパーとキャロットがいない 見ろあいつら鏡の中にいるぞチャンパキャロット大丈夫森にいたブユレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだでも大丈夫だどっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない先に進んでのわ心配しないで しかないわそこから出て来れないのなんとかするよサンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ割れたあいつらのことは心配だけど仕方ねえ俺たちでサンジを探しに行こう